こんにちは今回からですねアメリカの旅を紹介したいなというふうに思いますえワールドゲームズっていう大会がありましてそこでドローンレースっていうものが開催されるのでそれを観戦しに行きます、はい、まずですねサンフランシスコを経由していこうと思うのでサンフランシスコまでの飛行機をの様子を紹介したいと思います、はい、大体9時間ぐらいかかる予定です でこれ N リアルエアっていう AR グラスなんですけどめちゃくちゃ怪しいですよね今度紹介したいと思いますで、えー、サンフランシスコにもう少しで到着するところですねサンフランシスコの街がだんだん見えてきましたもうすぐ着陸ですサンフランシスコ到着しましたこれじゃ分かんないなこんな感じで どこなるんだ。ホテルにかなり行くバスに乗りました。六時でしょ？明るくない？ いい次サンフランシスコすげえこれはかっこいいめっちゃ日差しが強いシドニーみたいな感じがあ電車が走っている。 うんえーえー、いいちゃんとり着きました。 どこかサンフランシスコ天気はあんま良くないのかな曇ってるしたぶん8時ぐらいです戻りますはい、えー、ちょうど夜になったんですけどまあ日本の時間だとたぶんお昼ぐらいだと思うんですけどまあちょうど日本から来てちょうど疲れた時なんで。 眠くなってきたのでこれで寝て時差ボケが治ってくれると嬉しいんですけどはい明日はついにバーミンガムに行ってえっとドローンレースをやるワールドゲームズをやる会場に行きたいと思いますじゃあバイバイちょっとホテル着いて寒いなと思ってエアコンのこのコントローラー見たら 70F って書いてあって<笑> どう調整したらいいのかわかんないですけど、七十でも寒いって。なんだろう。うん。ちょっと操作がしづらいけど。七十 f になってるんで、ちょっと調整します。